こちらスネーク、聞こえるかよくこの動画までたどり着いたな。いいセンスだ。スネーク、聞こえるか良好だ。今回のミッションは二つ。一つ目は、メタルギアソリッド1のネタム選手をもう一度再現してみるというものだ。そしてもう一つは、この動画の再生回数を1000回にするということだ。なんだその作戦はこの作戦の最高責任者は誰だ言えん。 視聴者の中に低評価を押すスパイがいるかもしれん。バカな。視聴者の中には高評価を押すやつしかいないだろう。いいだろう。今回の作戦の最高責任者は A 安倍の局長ムッポイだ。あの長時間単独ミッションで知られるムッポイか。そうだ。今回の作戦は彼からの依頼となっている。では過去のネタのム戦衆をもう一度再現してみよう。 さんメルルを見かかけたんだだが本当かどこだ女子トイレだが妙なんだ確かにここに入っていくのは見かけたんだが中に姿が見えないトイレの中を探してみるしかないなそうだな順番に調べていくかいやもうスネークそんなに見つめないで。 何してるの先を急ぎましょうよ何するのよあんたの命は大した女だよ私の口からはめるるを頼むとは言えんが任務優先私は間違っていたかもしれん 身内を戦場に送るとはな彼女も気づいてるそうかこの無線は軍にも流れているが当然だわかった俺もあんたもいつまでたっても主役は晴れないようだ脇役でもストーリーを変えることはできるなんとかバッドエンディングは避けてみるどうだスネーク久しぶりのネタ無線の感想は懐かしいな だから今はそんな要因に浸ってる場合じゃない残りのミッションに移ろううんここからはこれを見ている新米兵士も指示に従ってくれ画面右下に赤い文字でチャンネル登録と書かれているのが見えるかそいつを押してくれ押したぞ146と書かれているがこれでいいのかそうだそれが現在のチャンネル登録者数だ次に飼育場の下段左足の親指を立てたマークも押してくれ それから矢印マークの共有ボタン。いいさ。要求が高すぎる。この動画を見ているのは新米兵士ばかりだぞ。うん。すまない。では、この動画の再生回数が1000回に達したら、またコメントで報告を頼む。